こんにちは。三十番、チーム湘南です。よろしくお願いします。それでは、参ります。神風の舞。かまえ 会場の皆様に、ぜひ。ありがとうございました。ははい、いした以上でレギュレーション。